はい、どうも、夫人ジャパンです、ゆるし本庄超人気の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回の動画はですね、サランキューさんのシングルベッドもう名曲中の名曲ですよね、はい。こちらのね、歌詞について深掘りしながらね、この背景、秘められたストーリーというかね、込められた思いについて、 ちょっと僕なりに解釈しながら徹底的に考察していきたいなとそういう風に思っておりますで初めに言っとくんですけれどもあの非常に細かくねあのたくさんちょっとはもう読解してしまったのであの動画もちょっと長くなるかもしれないんですけれどもあの時間の許す限りねあの付き合っていただければと思います、えー、この動画を撮るに至ったそのきっかけというかね理由についてなんですけれどもまずまあちょっといくつかあるんですけれども先日ね えー、私の動画の方で自分の好きなね90年代の楽曲これのカバーメドレーという形でねちょっと動画出させてもらっててでその中に今回え歌詞を読み解いていくチャランキューさんのシングルベッドもえカバーさせてもらってますであの僕自身ねやっぱりそのモーニング娘。さんの魅力っていうのを去年ねでそれでファンになってからあのプンクさんの歌詞ともね出会ってもう本当にねあのなん でこの身近なこの心に寄り添ってくれる歌詞なんだってすごいねあの感動してそれでスークさんんのの歌詞もすすごい尊敬してるんですよ、はい、だからこそ今回そのチャランキューさんの楽曲をカバーするにあたっていや自分なんかちょっとおこがましいよなっていうねなんか思いがちょっとよぎったはよぎったんですけどでもやっぱり名曲ってもうたくさんの人がね歌い継いでそしてその良さ魅力っていうのね 広めていいいいかないといけなとけそれがやっぱりあの楽曲を知ってる人たちのある種の使命じゃないかなとそういうふうに思っておりますはいだから僕もせっかくねこういう名曲を知ってるならどんどん発信していかなきゃと、えー、そういう思いを込めて、えー、今回カバーさせてもらった次第でございますはいで全て読んで僕なりにねあのー、ちょっと考察いろいろしたんですよすっげーこの時考察して せっかく歌うならねやっぱり歌詞に込められた思いとか感情みたいなのをねあのしっかりと理解して歌いたいなと思ったんですよでなんでそう思ったかっていうと僕が日頃ねモーニング娘。さんの動画とか結構見てるんですけれどもあの佐藤正樹さんがねあの楽曲歌う際に自分のノートみたいなところにね歌詞のなんか内容 みたいなのを自分なりにその読解してあの創刊度みたいなのを作ったりとかねしてで感情をなんか理解してから歌おうとしてるなんかそういうなんかプロ意識っていうのを、えー、映像で見た時にあさすがなもう一流だなと思ったんですよねでやっぱりアーティストってそうあるべきというかもうそれが理想の姿だなと思ったんでまあだったら自分もそれをやんなきゃいけないなとそういうことを思って今回自分もね あのの実際に歌詞の方全部読解ししてみましたいほんとね佐藤正樹さんのあの読解力はねちょっともうマジで尊敬してますね本当にはいでやっぱりね自分自身も実際にやってみて歌詞の深みというかねまだまだ分かってなかったなあ自分今回これやってよかったなって思ったんですよねまああのつんくさんの意図とは若干ずれてたりとかねあの必ずしも 100% 一致することはないと思うんですけどでもななんか自分なりにあ の, この 曲にはこういう思いい思が込められてんだなっていうのをなんとなく理解しながら歌うっていうのがやっぱりその人々に感動を届けるっていう面で大切だと思うんですよねはいだからこそね今回本当これやっていこうかったなと思いましたでであの本来はねあの全然この動画で出すこと考えてなかったんですけどなんかものすごくねあの細かく考察してたんであでもなんかこれっきりで終わっちゃうのもったいないなと思ってせっかくならあの視聴者の皆さんにもね このなんか僕が知ったストーリー、の深みみたいなところをね、あの共有できたらいいなと。この感動をなんか、あの皆さんと一緒に分かち合えたらいいなと思ったんで、あの今回動画にしました。というわけでね、歌詞の考察の方に入っていきたいと思います。というわけでね、あのちょっとね、今回この紙の方でね、あの考察してたんですけど、めちゃめちゃ書いてあるんですよ、本当に。まあもうちょっと細かくて多分見えないと思うんですけど、黒字でね、 あの歌詞を書いてでそこに赤ペンでなんかここはこの感情とか言ってめちゃめちゃ書き込んで、はい、それであのカバー動画をね、えー、歌ったんですよ、はい、もうマジでこれちょっと見えますかねめちゃめちゃ細かく書いたんですよ、はい、だからこれはねちょっとあの歌詞の順番通りにね当てはめながら皆さんにも伝えていきたいな と, というふうに思ってます、はい、でまずねシングルベッド えー、こちらね発売されたのが1994年の10月21日、えー、この頃はですねプレイステーションがね、えー、発売されたりとかあとは、えー、とウイダーとかトッポドンパコとかね今につながってるものがねもう発売されたすごいなんか記念すべき、ね、年だったんですよねで今のね、えー、若い世代の方とかもね全然わかると思うんですけどあのダウンタウンさんのやつです えヘイヘイヘイというね、番組が開始された年もこの1994年でした。で、えほんの確か数日前にね、10月の17日とかちょっとそれぐらいに、えーヘイヘイヘイが開始されたらしいんで、なんかすごいですよね、これもね、音楽業界がすごい盛り上がってる時代だなっていうのを感じます。今やっぱりね、なんか音楽番組とかがやっぱ少ないと思うんで、 あのこの時みたいにねどんどんあの業界自体も盛り上がって番組をたくさん作ってそれでハロプロでね楽曲パフォーマンスとかねどんどんなんか届ける馬を増やしてほしいですよね、はい、というわけでねあのちょっとあの話し取れちゃいましたけど、えー、とまずこのシングルベストが94年に発売されましたで、えー、作詞がつんくさん作曲がはたきさんで、えー、この曲はですね、えー、と DNA2 どこかでなくしたあいつの あいつこのエンディングとなってました。えー、タイアップソングとなってたということですね。はい。で、歌詞のね考察に入っていくんですけれども、まず歌詞の前に前奏があるじゃないですか。前奏。メロディーから始まるんですけれども、あのメロディー聞いて何か感じませんでした。まずね、このシングルベットという楽曲、えー、これは、えー、恋愛ソング。 っていうのは皆さん分かると思うんですよ。で、えー、まあよく聞いていくとね、あのー、この恋愛ソングというよりかは、まあ、ストレーソングというね、えー、形になると思うんですけれども、この前奏をね、注意深くね、えー、聞いてみると、なんかね、あのここに秘められた畑さんのこの作曲のなんか秀逸な部分っていうのが分かると思うんですよ。で、それが何かっていうと、この楽曲のこのイントロね、これは、 僕、まあ僕の感覚でね、言うと、あの、J.S. バッハさんの、G 戦場のアリア、の有名でね、この曲、あの曲名だけ聴いてパッと来ない方もいると思うんですけれども、えっと、結婚式とかで使われる曲なんですよ。で、あの、これね、ググってもらえれば、あの、聴けると思うんですけども、あの、聴いたら、あー、これね、ってなると思うんですよ。で、その後に、この、えー シンングルウェットトのイいいてみてみくださいこの G 線上のアリアのニュアンスが入ってるという か, かルーツ的な深い部分でつながりがあるような感じだったんですよねでもなんていうか僕の感覚で言うとこのシングルウェットの方がよりちょっとメロディーが寂しい感じ切ない感じっていう、あのー、音楽になってると思うんですよねでじゃあ何でそうなるかっていうとそれはやっぱりさっき言った通りあり失恋のソングだからな はい。で、うまくいってる恋愛ソングだったら、人生上のアリアでいいんですけど、で、それがね、あの、うまくいかず、失恋してしまったからこその、えー、このメロディーにたどり着いたというかね、ここのね、なんていうか、発泡の感じがね、もう、ほんとガチで天才だなと思いましたね。いやー、ほんと、畑さんのね、作曲点すごいですね。はい。で、人生上のアリアの、じゃあ、テイストがね、入ってるっていうことは、じゃあ何を表すかって言うと、それはね、もう、まあ、 もともとが、じゃあ、そのさっき言ったね、えー、結婚式のソングってことは、要するに、なんていうか、一途の愛、純愛なわけじゃないですかでそれが、えー、失恋ソングのこの悲しいメロディーになってます。っていうことなんで、純愛が破れてしまった歌っていうことがここでわかるんですね。だから、あのー、やっぱものすごいね、切ない曲になってると。えー、そういうことなんですよね。もうやりきれない思いっていうのが、もうイントロからね、 あのバンバンに出してくるっていうねこの辺りもさすがですよね本当にもう最初から衝撃でしたねもうこれ気づいた時にね僕「うわ、ま、マジか!」って俺声出ましたもんねはいすごいんですよねでここからね、まあ、そのイントロが終わり歌詞が始まるわけですけれどもまずね歌い出しで流行りの歌も歌えなくてって始まるのねドラマティックというかねそこもすごいなって 流行りののの歌歌も歌えなくてダサいはずのこの俺、まあ、早速なんですけどここにねちょっと注目していきたいと思います、えー、まず流行りの歌も歌えなくてっていうね、えー、ワードこれにね注目していくんですけれども字面だけ見るとねおおそうかそうかって思うだけかもしれないんですけれどももっと深いところでね考えてみると流行りの歌が歌えないっていうことはどういうことかもしかしたら単純にね、えー、曲を知らないっていうことかもしれないんですけれどもいやいや待て待てと この、えー、イントロからもわかる通り、えー、この純愛の、えー、恋愛がね、破、えー、れてしまいました。失恋のすごい切ない曲、大恋愛の大失恋の曲なんですよ。っていうことは、要するに愛が深いんですよね。はい。で、愛が深いってどういうことかっていうと、要するに意見なわけですよ。はい。あの、自分の意志、信念をすごい持ってるっていうことなんで、 あのー、なんていうか、ミーハーじゃないっていう感じね。ぶれない。周りがね、流行ってるからって、自分がいいと思わなければ、別にそこに飛びつかないみたいなね。そういうところが、あの、この流行りの歌も歌えなくてっていうところにつながると思うんですよね。はい。だからこのワードで、純粋で一途なね、この主人公の、あのー、なんか人柄みたいなのをね、表すっていうのがね、まずすごいんですよね。で、えー、お前と離れ。 1年がが過ぎ、いい男になったつもりがこの時点でね、えー、もともと付き合ってた方と別れて1年が過ぎてますそういうね、えー、時間軸になってますで、えー、いい男になったつもりがということで別れた後にあのにどんどんダメになるんじゃなくて自分があのその別れた時よりも、ね、もっといい男になってやろうみたいなねそういうなんか気持ちの面であの自分を鼓舞してね あのー、なんとか彼女を好きだったその深い、ね、愛を忘れようと、ね、頑張ってるようなねそういう印象をねこの、えー、いい男になったつもりがすごい頑張ったんだよっていうのをねすごい感じましたそれでもこの年まで俺が育てた裸の心は、えー、おしゃれをしても車変えても結局変化もない、えー、この育てた裸の心っていうのは、まあ、自分のね年齢とともに えー、一緒に育ってきたこの心ねと、えーえー、いうことなんですけれども何ていうか裸の心っていうのは要するに着方してない、えー、そのままのねありのままの自分の、えー、心っていうことを表していると思うんですけれどもそれはね結局さっき言った、えー、一途で愛が深い、えー、純粋な、えー、心の、えー、ことを言っていると思いますでこれを、えー、と例えば大好きだった彼女と別れた後で自分をメリハリでも変えて忘れようと なんか自分自身を切り替えようとしてるっていうのが、えー、おしゃれをしても車を買いてもっていうところに詰まってると思うんですよねで逆になんていうかそうもでもしないとなんか無理やり自分をそういう風に持っていかないと忘れられないようなそれほどなんか愛した、えー、相手だったのかなとそういう風にねここのワンフレーズでも感じ取れましたねすごいもがいてるなとすごいかわいそうだなっていう風に思いましたね なんか切ないですよね、ここね。もう返しのね、もうこの冒頭でもう切ないですよね。はい。で、すごいもがくんだけれども、結局何も変わらない。もう大好きなまま、すごい忘れられないよとえ。そういうことなんですよね。で、えー、早く忘れるはずのありふれた別れを。 あの時の時メロディーが思いい出させるという、ね、歌詞に入っていくんですけれどもまずね言いたいのが結局変化もないままからのねこの「早く忘れるはずの」に入る時のデ「デンデンデンデンデンデンて落とすじゃないですかこのなんていうかテンション感っていうか気持ちのねあのー、このセンチメンタルな部分グーて感じであのメロディーとともに落としてくるね感じ。 これがねもうすごい感情が乗ってる作曲の仕方をするなとそういうところでこのメロディーにもね非常に感心しましたねはいでここで落とすことによってあの真剣にシりア感というかね切ない感じっていうのがねすごい出るんですよねで「早く忘れるはずの」の後の「うんントン」ってあの畑さんのねギターが入るんですけどもそこもまたね何か僕は工夫を感じるんですよね えそこ別に例えば入れない方法もあると思うんですけれども逆にこの入れることによってこのなんていうか心のチクッとしたねあの失恋の時のこの痛みみたいなのを表してるのかなとそういう風に思いましただから音楽で、ね、そういう心の動きをねあの表せるのってものすごいね卓越したセンスだなと思いますよねで、えー、早く忘れるはずのありふれた別れをあの時のメロディーが思い出させるあの時のじゃあメロディーとは何ぞやと 例えば、えー、その、えー、付き合ってたね、大好きだった人と一緒にドライブで聴いてた曲がね、舞って、ふ、えと、ー、自分が歩いてたら、なんかどっかの店から泣かれてそれをなんか耳に入った瞬間に、わ、ま、っとね、記憶の中で蘇ってくる。なんか例えば、あのー、匂いとかもそうだと思うんですよ。あのー、自分がね、思い出深いオチュエーションのね、時と同じ匂いを嗅ぐと、なんかそれの記憶が蘇ってくるみたういなう、ね。 あのなんか第六感というかね共感覚みたいなねところの、えー、話だと思うんですよねで必死にねあのなんていうかもがいて忘れようとしてる、えー、自分のを切り替えて次のねステップに進みたいでも忘れられないまた思い出してしまったなみたいなあの本当映画みたいな感じですよね、うん、もう失恋で、えー、心が傷ついてる どうにもできないなーっていうこのねもどかしい、えー、そういうねあの繊細な感情がこの歌詞とそしてメロディーと一緒にね、えー、表現されてるんだと思いますで「思、えー、い出させる」の後の「デ, デンデ デ, デデンデ デ, デデン」でメロディーが入ってサビのねシングル「デ, ッ, トデッドデ」と入っていくんですけどまずこのメロディーねこの「デンデデデン デ, デ, デン」デデデン この感じが僕の感覚の中だと体操に入ってくるような感じだったんですよねで、あのー、その恋愛してた時、えー、まだ付き合ってた時のそのなんか愛の情熱みたいなそれがね、えー、なんかまた思い出して盛り上がっていくような、えー、そういうね感覚をこの音楽とともに感じましたで、えー、シングルウェットで夢とお前したいって言った子くだらないことだって2人で笑えたね というね、えー、旅の始まりです。で、えー、この、シングルウェットで、夢とお前大事だと、えー、ここね、えー、また後でちょっと大事になるんで、覚えておいてください。で、この後のね、えー、くだらないことだけって二人で笑えたすここね、あのー、まあよく表現してあるなと思いますよ。はい。何が、じゃあそうかっていうと、あのー、やっぱり、恋愛って、この、例えば、うまくいってる時、あとは、例えば、付き合い始めとかね、 なんか感情的になんか2人が一番盛り上がってる時ってもう何しても楽しいじゃないですか本当<笑>後で冷静になんか俯瞰で考えるといやいや何でなんであん盛り上がったんだろうぐらいに思うような本当ににんかどうでもいいことでも何でもねもうなんか楽しいみたいなねもうその人と一緒にいるだけであのもう気分がもう天にも昇るようなね なんかそんな幸せな気持ちの感じをねあのこの詩の一言であのくだらないことだして2人で笑えたねっていうのになんかすごい全部含まれてるような感じがあってなんかワードフェンスこの一言にもうこの全てをね詰め込んでくるあのギュッと凝縮したね脳もバシッとこのワンフレーズであー出てくるあたりたまらんですねはいで今夜の風の香りはあの頃と同じで、えー、ここはね 風の香り。なんだろうなまあ、えっ、ー、と、季節とかね、えー、温度とか、なんかいろんな条件があると思うんですよ。例えば、じゃあ、えー、それがクリスマスなんであれば、あの、ちょっと乾燥した感じのね、寒い、こう、なんか鼻がちょっと痛くなるようなね、なんか息吸ったら鼻が痛くなるような風の温度感だったりとか、あとは、例えば、あの、一緒に通ってた道のね、そこの通りにあるお店から、 えー、流れてくる香りだったりとか露天がありますとかそういった、えー、季節だったりそこの、ね、場所、えー、環境とかのいろんなシチュエーションのね話がこの「風の香り」っていう言葉に、ね、詰まってるんじゃないかなと思います例えばさっき言ったねあの共感覚の話というかね、えー、それと同じなんですけれども、えー、となんかその匂いを嗅いだことによってあの時とあ同じあの時もこうだったなあの時あの子と。 ここれこれしてたなみたいなそういうねあの思い出が蘇ってくるわけですねで今夜の風の香りはあの頃と同じで次の恋でもしてりゃ辛くないのにとこのフラッシュバックというかね思い出のあの時と同じ匂いを嗅いでしまった、えー、感じてしまったことによって思い出してあああの時は良かったななんかまだ忘れられないないやこれな本当に今新しくね好きな子でもできてりゃいやこんな辛くないのになと でも分かってても新しい人を見つけるなんてできないんでお前が好きなんだよとそういうねもうこの主人公の愛の深さまっすぐな性格だからこそのこの苦しみっていうのがねすごいね感じて切ない気持ちになりますねなんかこのねもう自分の力ではもうどうにもならない好きなんだけどどうにもならないみたいなねところが本当ね ってうんってなっちゃいますね、はい、ちょっと言葉で言えないんですけど、まあ、なんかホンね恋愛ドラマとかのすれ違いの感じで見てるようなこのもどかしさっていうのはね、えー、すごい感じてしまいますで、えー、とここで1番が終わりまして、あのー、まず1番が終わった段階でもここまでちょっと細かくねいろいろ言ってしまったんでだいぶ長くなってると思うんですけれども、はい、すいませんあの飽きずに、えー、2番をねお付き合いいただければ嬉しいです皆さんは、えー、1番の 歌詞を、ね、聞いて、えー、どんなな風に感じたの か, なとかすごい気になるんでまたねこちらのコメント欄でもね、えー、皆さんの感想とか教えていただければなんか僕もねあそういう見方あるのかとかいろいろ新たな気づきになると思うんでぜひともよろしくお願いしますというわけでまた次の動画でお会いしましょう See you next time! Bye -bye.